PDBJ の大阪大学タンパク質研究所の横地と申します。えっと、日本タンパク質データバンクっていうのは、核、え、酸、っとまあ、やポリマーの生体高分子の構造データを集めた、今、ま、回、あ、で共通のアーカイブです。でまあ、PDBJ としては、アジア地域の登録付けを行っています。で主な検索機能としてはあの、ここにちょっと今日は紹介できないんですけども、日本語でのクエリは、まあ のキーワーワド検索や SQL を使った詳細な検索なども行ってますで。我々は単独で行動しているわけではなくて、WRPDB という国際組織の中の一員としてデータシステムの開発を行っています。で今年度は PDB50 周年ということですので、えっと、年間を通じてあの記念イベントを開催いたしました。えっと、最初はまあ5月の全体のキックオフシンポジウムを行いまして、さっき先月、まあ 日本生物学会のサテライトシンポジウムを開催いたしました。で近年の PDB エントリーの登録数なんですけれども、えー、昨年は年間処理数が最高を記録いたしまして、1万5000件を超えました。で、本年度も引き続き、まあ、多くの登録が寄せられています。まあ、しかしながらあのデータの急増はあるんですけれども、データ登録の業務という感じでは大きな負担が今かかっております。で、まあ、これを解消するための、まあ 措置というのも同時に開発しています。ですので、まあ、あの簡単に済むような、えー、とエントリーというのは、まあ、比較的自動的に済むんですが、まあ、それ以外にオースターとのコンタクトが必要な場合がありますで、まあ。こういった増大するデータに対する対応としては、しまあ、登録システムのワンデップの開発改良は、えーと、そもそも化合、えー、物の記述する3文字表記がすでに、まあ 枯渇する状態になりつつありますので、それぞれのコードの拡張なども予定しています。だから、現在ある PDB コードをあの PDBID をそのままにしたまま、登録者自身が原子座標をさらに改良したものをアップデートするということもできるようになってきました。で、もう一つはこの PDB に登録されているデータの利用性、あるいは発見可能性を向上するためにいろんな活動を行っています。まずはそ、まあ、こ, こに見えているのは トーースタののの分子のの改良を行いましたこれまでそれぞれ、えー、と細かくタ ー, ーごとに分断されていたのがこの1つのまとまりとして表現することができるようになりました。それから低分子リガンドに関してはその構造と実験データの一致度の違反というのも検出いたしましてそういったものは、えー、と検証レポートの中で報告するようになっています。で まあ、テーブルシルガンドに関しては電子密度マップとモデルの構造を両方表示しています。だから今まで、まあ、あと NMR の実験情報に関しましては、検証、えー、制限情報について、まあ、検証あ、それを、えー、解釈した上で、えーとえー、と違反数というのをぐらい、えー、と表示できるようになりましたので、まあ、PDB にあるデータを、まあ、有効利用するための指標としてお使いいただけると。 だから、本年度、新型コロナウイルスによって、まあ、PDB の取り組みとして行っていますのが、まあ、特設ページの開発をいしました。で、現在、PDB の中には1640件の SARS コロナウイルス2のエントリーが、えー、存在しています。これはオドラフィットとに PDB 全体のすでに 0.9% に相当するエントリーです。だから、この、えー、と SARS の、えー、登録された 方々登録者に対しては直接 PI からコンタクトを取りまして、即時、論文公開ではなくて即時公開するということを提案しています。でその他、まあえっ、ー、と教育分野への奉仕活動っていうのもよくついています、えーとまあ。形がよく見えるので、まあ、中高生とか、えっ、ー、と教育分野にはよく、えー、理解されるような。まあえーとの いうような、えー、と取り組みっていうのを非常に続けています、えーと。本年度はオンラインでしたんですけれども、まあえーまあ、地域ではありますので、中高生が集まる場合にも出張して、えーとしえー、とセッションというか、それぞれ直接顔合わせて、PDB、えーえーえー、にあ る, こうやってる構造をどう理解したらいいのかということを講演しています。まあ、この中では、まあ、アルファベ このウイルスに対しても、えー、と構造についてもよく説明していまして、まあ、ここにあるように、まあ、アルファ、デルタ、オミクロンの変異株についても、どうして免疫を解除すえー、免疫を対して、まあ、逃げることができるのかということも、この図をええー、この中で分かるような仕組みというのを用意しています、えーまあ。もっと専門的な領域、えー、とエキスパートに対しては、データの共有と利用促進を、えー 向けてて活動していますまずは事前知識や実験データで構造モデルを評価するというシステムを、まあまあ、WWPDB の検証レポートを拡張することで対応していましたで。先ほどお見せしたように低分シリガンドや、えー、と電子密度のあ、えー、と電子顕微鏡の EM マップ、それから NMR 実験情報のバリデーションというのを行っていまして、ここに右にあ る, あるように、まあ、指標として評価することになりますです。このエントリーがどのぐらいの クオリティを持つのかっていうのは一目でわかるようになってきますで。もう一つは PDB に格納されているデータの分子構分子カテゴリーをきちんとまあ、適正に記述するっていうことが必要になります。これまであ の, この PDB に入っているデータっていうのはえっ、ー、と CCD と呼われる Chemical c o m p o d i c t i o n a r y というまあ、いわゆるああ三文字表記というものに対してポリマンを作ってコーデドネットが載っている形でした。でこの中に えーとえー、とこの当てはまらないのが、やはり、あの、えー、とっていうのはブランチしたものですので、ポリマー、リニアにつながったポリマーとしては無理があります。で、これらを改良するために、カルボハイドリット専用のカテゴリーを用意して記述するようにしました。それから、非リバスンペキチドンの記述に関しても、特別なディクショナリーを用意いたしまして、それを発見しやすくするような活動を行っています。で 今お見せした PDB、えー、に格納されたデータとそれを評価するためのバリテーションレポートっていうのは実は、オント理事は、まあ、バリテーションレポートが後で開発されたものですので、えー、と本当はこうこれちゃんと情報をどっちからも取れるようにしなければいけないんですけれども、まあ、そういった<笑>取り組みっていうのは今までなかったので、えー、と実はこのバリテーションレポートと PDB に格納された座標情報というのを1対1で対応するというのは、で検索するというのは非常に難しいことになってましたで。もう一つの問題点としては、PDB と外側のデータベースリソースとのやり取りというものに関しても少し問題がありました。まずは、えっと、PDB で使われている MMC フォーマットというものなんですけど、これはまあインターネットが出始めた頃に、まあえっと、成立されてきましたので、 まあえー、とそれから PDB に格納されたデータ と,、えー、と、その他のデータベースとのやり取りというのは、永、え、続、ー、性が非常に問題になりまして、m m c フ f の中では URL というのは禁止されています。それから PDB に格納されるメタデータ、他のデータベースからのメタデータというものは PDB にフェデレートされたデータリソースっていうものになってからでないと入ってきません。ですので、非常に限られた数のデータ、外部のデータベースと PDB との間のやり取りっていうのは行われていただけでした。この結果、遺伝子オントロジーから PDB を直接検索するっていうことには支障がありました。で、我々、このプロジェクトを通して解決策としては、 p d b x m m シフマスをマスターフォーマットにしつつ、他のリソースとの要因につながる Web 標準リ術であや RDF を採用して、これらの間の連携を深めるということに取り組んでいます。す、ま、べ、あ、ての PDB コアーアークの RDF 化するために、まずはそのバリテーションレポートと PDB に格納した座標情報を、まあ、行き来するために、えーと バリデーションレポートのオントロジーを完全に再編成いたしまして、これを RDF 化いたします。で、もう一つ、PDB と他のデータベースとのやり取りを取り入れるために、この SHIFT っていう、まあえーと、Structure Integration with Function and Taxonomy っていう、まあ、こういったような PDB で取り組んでいた取り組みがありまして、これを m、MM、m シ i f に取り組んで、 取り組んでいることで PDB と他のデータベースとのやり取りを直接的に行うことができます。だから、まあ、新しくできた b えっ、ー、と非リ i v o s o ルペ r p のディクショナリーである、これらバードって言われるディクショナリーを RDF 化いたしました。で、まあ、これらの作業を行うことで PDB にあるデータ、それからバリデーションレコードにあるクオリティに関する情報っていうのは外部のリソースと直接つなぐことができます。 まあ、ここにお示 し, したのは今、えー、PDB、開発した PDB のからと、他のデータベースとの直接やり取りができる状況になったデータベースを、外部リソースを表示しています。で、これが何ができるかっていうことになるんですけども、まずはあの、ジ員オントロジーや、まあ、その他の外部のリソースから、何か PDB を検索して、その中で、 バリデーションレポートの中で非常にいいものを探すというものにはまず役に立つことになります。で、これはあの一部、スパークルクエリーというものを書いてみたんですけど、まずは新型コロナウイルスのプロテアーズを拾って、そのメインプロテアーズを指定します。まあ、これはあのジオントロジーでも何でもいいんですけども、でその後、バリデーションレポートの中に入って、そのままえと構造が、その複合体の中の化合物の方の、まあ クオリティががいいものっていうもののとう検索すすることができます、まあ、実際にこのトップに出てきたものがここで、まあ、非常に電子ミスのがよく合うものリガンドというものがメインプロテーシに対して、えー、と見つけることができる。これらはあの2021年に合意された新しく合意された、えー、とチャーターに、まあ、RDF が、えー、と PDB のコアアイクルの、まあ、セカンダリフォーマットとして取り入 れ, れることになりました。で今後の 取り組みといたしましては RDF でつながったデータの応用、それから今開発した PDBJ で開発した RDF のアーカイブを各サイトで共有化するという方向に進んでいます。それから検証レポートをその都度市場やコミュニティの要請によって改善していくということは進めています。に PDB の で変わらないものっていうのもあるんですけども、これはデータのありかをちゃんと示すということによって、まあ、データの再利用、再分析を要因にすることで、まあ、各産業の研究の分野の発展をつなげていくということになっています。その他、まあ、データ駆動の科学の送信だとか、先ほど示したように教育分野のアルトリッジを活動しています。でこれはは、えーえー、我々は、まあ WPDB のチームとして働いていまして、えっと、今回まあ発表したのは PDBJ のデータアウトチームと、それから RDF の設計に関与してくださったその他の皆さんに御礼を申し上げますで。質問、提案がありましたら、ぜひホーム、お問い合わせ、連絡していただけると幸いです。以上です。